時は進むされども戦いの連鎖は終わることなくなおも熾烈極まる忍界で二つの影が道を歩む果たして彼らが目にするものそして導き出される新たな道とは辞書「総決の章」 この世界は、終わらせる の国は木の葉隠れの里そこに里の長穂影になることを夢見る少年渦巻きナルトの姿があったかつて里を襲った美獣九ュの妖孔をその身に宿すも己に備わる強き意志を持って成長の道を下走る しかし任界は混迷を迎えていた暁を名乗る組織がキュビを含む9体の美獣を回収せんがため任界に対し戦線を布告対戦の炎が放たれたひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る されど渦巻になるとはただまっすぐ。新しき絆と共に先だけを見据え叫びたける。叫びは広がりまるでこうするようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト。 戦い続ける彼がためにこの世界に も, もはや意味はないここでゲドウ・マゾン・ボトまさか四つで始めるつもりかここからは狂乱の時間だ天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて 人海をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていたここより極限を超えた死闘が始まる世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ 現実は終わりあるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢俺には父ちゃんがいた母ちゃんがいたエロ仙人がいたガキは英雄に憧れるもんだだから俺は迷わねえで突っ走れる俺はどの先代も超えるほかげになるそれが俺の夢だバカ野郎 宇宙惑星らを潰ぶぶるそれで終わりだそううまくいくかもお苦しそうな表し込みがどういう意味だお悔しかったら目にとって余裕顔かましてみろってばよバーガーあっまそれも惑星らを潜る剣。 すぐに無限の夢う連れて行ってやる俺たちは眠くなったら眠しどうせどうせどうせどうせどうせどうせどうせどうせどうせどうんどんせどうせどうせどうせどうせどうせどうせどうせどうせどうせどうせどうせどうせどっせどうせどうせどうせどうせどうせどうせどうせどう まだ家庭の域はどるなんだの術俺のカムイは同じものかもしれないしかし家庭の通り2つの同じ術がそれを作り出す年齢の味 の正体はこのまま追い詰めるそうすればヤツの正体もおのずと分かるはずだ。 進化うわ限界のようだな、カ, カシ。まだな美獣の番少し遅い。<笑>無駄なことを。バカな。もう逃げらんないぞ。そ、そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、やつのカムイで消したのか、カカシべ。 《俺との空間がつながっていることに気づいて》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 確ただそれだけだ戦争中とはいえるガキ相手ってのは気がしてるがなせめて苦しまずに倒してやるぜ私あまり焦らないで一人ずつ確実にあ分かってる よ, <笑>は<俺>が<笑>いけるよあしけあ はまさか金色成功を持った以上にやりやがる気だらけだよそして待て待て シナリオのメンバー。本当は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 ここかからは二手に分かれるみんな頑張るんだよ3港と離れたカカシたちは一路目的地カンナビ橋を目指した時に対立しそれでも協調し彼らは進み果たして数日後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 この女なら現実の中だ術を解きなきゃ俺たちを倒さねえとなえだがそんなことお前にはできはしないこれ俺が必ずお前一人で大したことはどうしても どうにもならな ら,、ま、だ俺がれられないうが少しだけでもう少しの。 もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか<笑>、ええ、ズボシかやはり考えも行動もガキだなお前はこの俺が貴様ごとに本気を出すた意外と見らればどうやらお前を過小評価していくのだなっ<笑><笑> いほう遊びはその辺でやめとけああ忍法迷彩隠れの術 みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょうやつはガキのくせになかなかの実力を持ってやがる念のためだ大イ、はい、俺もやるここからは俺がメインで行くバックアップ頼むよオビト行くぞ 無事なのかは か, リンはにかかはにっっちまってぜなら。ま てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて勝機じゃねえぜ子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ鍛錬システムがあんたのことは雲泥の差ってことだよ一瞬中華つくねえよてめえははっ、あ、い <タッ>ちょっとよろしたがいだけだとはいえこいつは本当にただのためじゃねえな<タッ>甘いね術。 調子に乗るんじゃねえぜだ《やっぱ手強いな》大丈夫 だ, だこの程度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 リンガここは仲間は俺が守るおいおいマジかよやるぞオビトああ シュトンとは思う な, な。 助けに来たぞ、リもう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めるのが少し早いんじゃねえのこの葉のガキだ<笑>ドトン、岩宿崩しやばいみんな、出口へ走れ 勝負かリンカカシオビトくそやめろいいんだカカシ俺はもうダメみたいだオビト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 離れろ 気がついたみたいだね先生どうしてこの区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよじゃあ敵は俺が全員倒したよリーはリーはどこなんです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 そういう時の帯とはだらしない顔してて面白いんだよねよだれまで垂らす時あるし<笑>ぐるぐるグルグルお前笑ってんじゃねえごめんなさいっせ、はあ、ここに来てずいぶん経つな初めてお前らを見た時はどぎも抜かれたけど魔像から作られたんだっけかそのデク人形は。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 手加減抜きでやる覚悟しろよお前ら落ちこいそらこここ少しは手加減してほしいんだけど初めに言っただろ手加減抜きだってそんなこと言ってたのもう忘れとったよ僕らは過去のことにとらわれない趣味なんでダメだこいつら いのどれだに戻る行くよ 行くよー行くよー行くよ行くよ手合わせをやるたびに思ってたけど、君は戦いの基礎はできてるよね ス, ーースはーう捕まえだ おおもうこの子賢いっっすね ん, <ス> ん, ん結構やるようになったボ僕らの教育のの賜物だよ<ス>僕らのことをきつん先生」って呼んでもらってもいいっすよ。悪いが 俺の先先先生は後にも先にももだだ捕まえだあの 自信がついたぜ<笑>いい感じだ前よりもさらに馴染んでるもう違和感はない自分の体として完全に馴染んだ感じだもう少しで入るぞ。 大変だよさっき外行ってたんだけど君の言ってた凛ってのがやばいよ何があったカかしってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる<笑>まだその体じゃ岩は壊せやしないよ凛とカ か, かしを。 助けに行かなきゃ僕の体を切るといいよ。お前、まだらの部下だろいいのかリンとカカシを助けたいんでしょありがとう、くるくる。はよし行くか。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 <笑>なんだ変なイメージしてんじゃねえんなことあるわけねえだろリは俺と欠 か, かして守るんだ がたった一人でし留めるぞ 進撃を止められません 初代おかげだけではなかったのか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 俺が復活するまでの間お前がうちゃまだらだ。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 こっちは楽しそうだな、オビト。やつはうちはダラ だ, だ。ずいぶんと遅かったな。久方ぶりの運動だったんでな。鳴らすまで少々時間がかかった。まそれも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに。 ななんで聞こえかかったのかそれも終わったと言っただろうまさかでねえそいつは返すあんたのものだ<笑>死んでたやつが引っ掛きます九尾と八尾はを俺が取るお前は他の二人を相手しろ する唯一の子どもさま一人の犠牲でするのが悪い話ではないかもお前は英雄なんだなるほど今のお前はかげすら超える力を持っているようだなだが橋に比べれば脆弱そのも はこれでおしま い, いどうにもできま い, い勝利つかむぜ力ずくこれで戦争終結力ずく やはりただの陣中力ではないか。しかし動きが鈍いぞ。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 これが現実だ託した側も託された側もこの世界で生きながらえた忍びはみなクズになる俺たちがいい例だかかしこの世界のクズを生むわからはみな逃れることはできないだから俺はこの世界を作り変える かおめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえだから代わりに俺のことを一つ教えとく俺はクズじゃねえこの先クズにもならねえ俺はさせねえ俺の仲間は絶対殺させやしねえ<笑>俺の仲間は絶対に殺させやしないよ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 やらずいぶんとシャギンガンを使いこなせるようになったなししゃせん借物の分かってい 今度ははっきり分かんぜ夢名の苦しがる顔がよぶっ飛ぶっ飛ばすあっぶっ飛ば す, 飛ばすあばすばす車俺の仲間にクズはいねえクズなのはまだらとてめえだ宇宙惑星ら先生剣 るあっりゃ この世界がななんだあれはもしかして。 あいつが十尾。くそ魔像の悪いチャクラは消えたはずなのに俺にそんな感情も概念もねえよ俺は世界を循環している自然エネルギーそのものだ十尾復活までに奴らを捕らえるつもりだったんだが意外にやるの。 始め気だぜマルトカがしとかいってやつを渡すでいいかまずは距離をとってあれの出方を見うその出方に合わせて攻撃をかわしできるだけ大きめの攻撃をかわす 所詮無力だし誰でもいずれ俺のようなだ俺をお前がやらはならねえ俺が成りてるのおかげだしぶとい奴らだ九尾の力は温存したからがやむをえまい少し後世に出るか ぞこの状況で影分身は意味がない所詮は右剛の衆これでもう右剛の衆じゃねえ今ここにあるのは忍び連合軍の術だ 術でぶっ倒すこの世界は終わらせる本部より連合軍に据え立つおのおのここが勝負の時だ事前に伝えた作戦を遂行し十秒追い込め行くってばよみんな大 こそお前の。 これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな 弾を狙うか、まるでお前が考えそうな策だな。で、今からでは逃げ切れない。どうするやるべきことを最後までやるだけだ。命、戦場のみんなとつなげてくれ。みんな、聞いてくれ。<笑> これで連合の頭は潰した。まあ基本だな。で、次はどうする。続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。僕と。刺しきの術。な, なんて数だ。どうすりゃいいんだよ。 なると日向様はお前のためなら死ぬだからお前の命は一つじゃないどうやら俺の命もその一つに入っていたようだなんでなんでお前がこんなことでどうして 《俺にそこまで》お前に天才だと言われたからだ。 仲間は殺させないんじゃなかったのかこれからこれが続くお前の軽い言葉も理念もすべて偽りになるなるとこの現実に何がある 現実にいる必要がどこにあるいい加減こっちへ来い ネジ兄さんが言ったナルト君の命は一つじゃないって意味わかる仲間は絶対殺させないその言葉も信念も偽りじゃないそれを胸にちゃんとやってのけたのネジ兄さんはナルト君だけじゃない皆がそうやってその言葉思いと同じものを胸に お互いに命をつなぎ合ってるだから仲間なのその言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまったらネジ兄さんがしたことも無駄になるそれこそ本当に仲間を殺すことになるだから私と一緒に立とうナルト君まっすぐ自分の言葉は曲げない私も それが人道だからそうだったな父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ<音楽>俺の命は一つじゃねえ<音楽>ひなだありがとう。 お前が俺の横にいてくれたおかげだもういい見ててくれ行くぞ、日向あれはキュチャクラほう、ナルトのガキめ キュービチャクラを渡すことができるのか今さらそのようなことをやったところで影分身の術 私から何も学ばない幼稚な忍びに過ぎない確かにネジは死んだけどネジは俺たちの中でつながり生きているいいことを教えてやるそのつながりが今の俺を作ったのだそれは強い呪いであることを知っておけ 行くぞ と違って俺はつながってたもんを切りたかねえし切られたくもねえんだよやはり貴様は幼稚だ仲間の死の痛みをつながりとのたまうなら仲間を守る必要もないはず<笑>そういうこと言ってんじゃねえんだよヘレクスバカ仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ それを捨てたくねえって言ってんだわがままかもしんねえけどここに仲間がいねえのが一番いてえんだよ俺は以上<笑>でそれがなんだというのだ何こうして俺たちを引きずり落としたことは褒めてやるよくやった 結局は何も変わらないむしろ厄介なものになったかもしれんぞ唯一つながっていた俺と十秒を切るからだ抑えが効かんぞ十秒を今度こそ消す狙ってたようだなそれは俺も同じだだぞ こっちを頼むかか先生さあ、これからだぞ、楽しいの